Lesson 9, BB84, Single Photon QKD, 単一コーチを使って量子鍵配送です。まずはステップ1。暗号がされているあセキュアな通信の場合には、コミュニケーションの3つのフェーズです。基本的に、と 安全なコミュニケーション、安全な通信をしたい場合には、3つのフェーズがあるんですけれども、まずは認証。2つ目は鍵生成。3つ目はその暗号をすることなんですけれども、この3つのフェーズをちょっと見てみましょう。まずは認証。アリスとボブをセキュアな通信をしたい場合には、まずはアリスは、 はい、私はアラスですとのメッセージを送りますが、ボブはボブですとの返事しますが、アラスはえー、なんで信じていいんですか と, との知りたいんだよね。お互いにはボブはえー、なんで俺は君のことをアラスですとの信じていいのでしょうかね。基本的に3つ の, の手法があるんですけれども、1つは自分自身 と, とは何か であることなんですか。二つ目は何か持つこと。三つ目は何か知ること。基本的に通信の場合にはその最後ののなんですけれども、えっと、何か知ること。で、それが二つの方法があるんですが、一つはパブリックキー、公開鍵暗号と、もう一つは pre-shared キー、えっと、秘密の鍵を先にシェアすることです。 二つ目のステップなんですが、鍵生成 で, で、これが暗号のための鍵を作るべきなんですが、と一つの有名な手法 と, としては、d i f f e h e l l m a n 鍵交換です。三つ目のステップは、データのインクリプションとディクリプション、暗号化すると と, はと複合することなんですが、その鍵を作ってから、ア c スと o ブ同じ鍵を持っていることなんで、アラスが、が その鍵を使って、メッセージを暗号化にして、暗号化してあるメッセージをボブに送ることです。そして、ボブはその鍵を使って、メッセージを複合します。これが、いくつかの手法があるんですけれども、あのよく使われている場合には DES、DES、TRIPL DES、それが DES の3回をかけること。 と ae s もう一つは、もうちょっと珍しいなんですけれども、One Time p a または Vernum Cypher です。これ使い捨ての手法なんですけれども、それがと今後にちょっと説明します。基本的にこの 三つの手法としては、その DES が1970年の前代の前半には開発された手法なんですけれども、それはもう安全じゃないと思っているので、その TRIPL DES、その三 d e s の種類を作ってたんですが、まあ、それがテン a レイの手法としては使ってたんですが、1990年代の後半には、AES、Advanced Encryption Standard の新しい方法手法を作りました。